はいじゃあ、えー、売上別で聞いてきます。100万円以上おった人、手上げてください。じゃあ、前出てきてください。お願いします。拍手で、はい。で、えー、そうですね。ちょっとそちらにパッと、ね、並んでいただいて。で、オンライン組の方、100万円以上おった人、手上げてもらっていいですか。この30日、100以上いった方、はい、手上げてください。はい、えー、ちょっとじゃあ、お名前ですね、メモしておいていただいてよろしいですかね、勝部先生。はい、オンンライン組の方ちょっと メモをお願いできればなと思っております。はい。いいですかね。えっと、じゃあちょっとあの大事な話していこうかなと思うんですけどね。えっと、まあ、担当職に言ったら、あの終わりちゃうで。 っていう話をしていこうかなと思ってるんですけど、あのー、まずはこの半年間のカリキュラムの中であのー、100万売った人なんですけどね。あまあ、素晴らしいです。まずはカリキュラム通り、我々の狙い通りなっていただいたなっていうところがあります。でもはっきり言いますね。あの、コロナだとか関係ないですよ。で、もしコロナのせいでっていう言葉を言うのであれば、もう。それは違うから、もうそもそも頭の中にそんな言葉入れない。 コロナのせいで影響を受けたっていうふうなことを思うのであればいつになってもそれはうまくいかない思考ですですから大事なことは何なのかって言ったらまあ要は今日ここで100もおったかどうか厳しいですかでも当たり前ですよだってまずそこのお金使って生活しなきゃね 家にお金入れて家族養って自分の食うもできてってことをやらなくちゃだってそれしに皆さんここにいらっしゃってると思うんですよね。なんでまずはこの半年間のカリクラムで100売るこれもねやりきった方素晴らしいのでもう一回皆さん拍手してあげてください素晴らしいと思います。であの100売った方に言っとくんですけど、あのー、今までやってきたことを緩めた瞬間一瞬で落ちますよ。 気をつけた方がいいと思います。私もずっと経営やってて分かってて、塾生さん何人も見させてもらいましたけど、一瞬でも気持ち緩めたら、もうそこが落ち目の始まりですね。だから喜ばない。むしろ100打って当たり前。これが大事。100打って次自分が何やればこの成果を維持し続けていって、環境に適応していってですね、成果を出し続けられるのかなってことを考えることがすごく大事なんですね。なんで、100打った方は、あの、すごいです。すごいけど、富士塾では当たり前、そんなもんは。 それをしに来てもらってるし、私たちはそうするつもりで教えてきましたね。まあ、確かに冒頭で北谷先生おっしゃいました、コロナの株って厳しい、ありますよね。コロナのせいで厳しいで、あなたのやりたいはそんな程度で諦めちゃうんですかコロナになったからできなかったな、行動できなかったな、まあ感染しちゃうとどうかな、まあそれはもちろん分かってますよね。世間一般的に今逆風だから起業はするなって言われてますけど、そんなものは関係ないですよ。それよりも、まずは、 自分自身でこの半年間ね数字をまず出すことなんですよ。で言っちゃ悪いんですけど数字出んかったら負けですよ経営って。数字出せんかったら何なのって言ったらいやもうあの潰れて終わりえ。そして負け組って言われます。それがやっぱり悔しいし腹立ちますよね。そういう世界なんですよね経営って。やっぱ最後はやっぱ数字を出していってで経営を安定させていって。 で、まあ、私はあの病院を作るために今の会社やってますけれどもミッションとかビジョンまでいこうと思ったらまずやっぱり自分の食うもんとか着、ね、るもん住むところ食事家族大事なもの守れてで自分に体力的なもの、ね、金銭的なものいろんなものが安定して初めて地域の中でこの治療院自分自身の作った治療院をどうさせようかなっていうところにやっと入ることができるこれが起業家であります。 なんんで皆さん一生懸命走るということはできましたけれども、あの100万以上打った方の次の課題は何なのかって言ったら、あの休みながら働いて効率さ化させていくことなんですね。これ、すごく大事ですよ。今のペース、あと10年やれって言われたらどうですか嫌でしょ。月間施術回数200超えたってお手上げてください。素晴らしいですね。はい、拍手素晴らし い,、はい。ありがとうございます。素晴らしいオンライン組み方、どうでしょう月間200回超えた方、どうですか月間施術回数200超えたって方、いらっしゃいますか の方はままだいいいいららっししゃらななかもしれないですすねありがとうございますあの私もやってみたんです。241回行きましたね。私多分2ヶ月目ぐらいあの。ガンガンホームページになり出して、新規取れ出して、ガンガン回数券売れて売り上げガッて上がるじゃないですかで。次回数券の消費で予約をブワーって埋まり出して、やり出すとむちゃくちゃ気づけば忙しになるんですよね。で忙しいになるでどう思っ 時あのヘトヘトになってですね先月のやけどうやったんやと見たらああなんか百四五十出てあこんな感じなんやーって思ったんですねであのじゃ何回施術したんやっとったら240240みたいな240回施術したみたいなでその時私ね40分が50分でやってたんで40分が240回やってて週7ガチフルでやってで朝9時から夜11時ぐらいまでずーっとやっててそれ持つんかって言ったらあ持たないですね で、まあ、一言で言うと、そのフェーズで止まってしまうと、一人治療院で独立開業したうまみが全く生きてないんですよ。で、ここがやることは何なのかって言ったらめっちゃ簡単で、時短と値上げね、この前喋りましたよね。これやっていって、で、新規の問い合わせもずっとやっていきながら時短と値上げをさせていって、治療院を効率化させていくこと。そして次に、一人、自分がめちゃめちゃ信頼できるスタッフを探すことです。で、その人に、自分が休んでるときに代わりに売りを立ててもらうことなんですね。ってやると不思議で、 売上全く下ががらずに自分の休み時間が増えるんですよで心も体もキャッシュの面でも安定してるところでじゃあ次俺はどういうふうに事業を展開しようかなっていうふうに考えるそうじゃないとはっきり言いますけどあの月間ね200回前後ぐらい朝から晩まで施術してて最近のことなんて冷静に判断できないですよ。と思ですけどその時出てくる判断って何なのかって言ったら電話になったもんをとりあえずまた俺が患者読ん で, で回数券ね決めて。 で、なんかも、わーって成立してっていうので、売り上げを立てるっていう、やり方ではここから先は進めないですよ、皆さん。やり方変えないと。頭がいるんですよ。なんで、100打った人、素晴らしいと思います。なんで、こっから頭使って、いいですか地域を制するためには、体力勝負勝った。気合の勝負勝った。素晴らしい。企業家気質がある。本当素晴らしい。で、ここから知恵を使って、ね、どうやったら一本、ガッて居抜けるかってところを、 もう一回方向を見定めて、ね狙いを標準をもう一回見定めるってことを戦略的にやらないといけない。頭が良くないといけない。要は、ここから先何が起こるのかって言ったら、もう1パワーね、1パワーね、要はあの1人のマンパワーによって出せる限界の大体平均まで出したと思います。100、200ぐらいです一1人1人の限界って、そのビジネスの構造上無理なの。決まってるの。で、それをね、 同じ延長線上でもう一回じゃあこの思いっきり俺が働いて思いっきりポスティングして思いっきり解析折りまくって200回以上ぶわって施術をしてもう一回じゃあその400ね500600はならないんですね絶対ならないですやってみてくださいで死ぬきでね解数券あの最終編定セールです今日でも店閉めますからもう解数券ぶわって買ってくださいみたいな感じで瞬間最大の時700ぐらいぶって出た熟成いたけどその時また200とか150戻るんですね を調べてやっぱそうなるモデルなんですよ。そして忙しい。家族との時間もなくて、体がボロボロになっている。これが今のフェーズですね。間違いなく皆さんのフェーズなんです。だからどうしていけばいいのかって言いますと、100万円以上って言方は素晴らしいんですけれども、まあ、どうしていけばいいのかって言ったら、ここ頭使う時間がいる必要なんですねで。脳っていうのはどうやったらパフォーマンスが上がるのかって言ったら、まず1個目は睡眠なんですよ。寝ないと絶対無理。寝ないと冷静な判断できないし、ここからの経営の戦略っていうものは、 今まで20万30万広告費かけてきたやつをね、人やたったりとかするから50万、100万とかっていう金を先に投資して、でそっから600、800っていう売りを作っていくこうとやっていくんですよね。これだから忙しくて寝不足の脳ではこれできない。そして自分が体を動かすというよりも、そういうふうな決断の 裁量が増えてくるフェーズのここから。決断すること、責任を取ることということに、フェーズが増してくるということをやらないといけないですね。そしてだから皆さん何が思うのかって言ったらあ、どうやら今まで自分がね、うまくいった要素、100以上おった方、ここ全員ね、覚えておいてもらいたいんですけど、今までうまくいったやり方を継続してても、先進めないんだなってことなんですね。だからもう一回ここで、 ね、今日10個6回目かどうか私知らないですけれどもここでもう一回自分の問題点が何で何が足りなくて今後どうね今後どう自分の夢である治療院を完成させるために動いていかないのかってことをもう一回自分の足りない点を思いっきり学んで明日からまた思いっきりやるっていうことをもう一回やることですねこれできたらねみんなペースで言ったらめちゃくちゃ早く家族の時間ね 体が楽、満ちている。そして高い収入レベル。こうなる。なる、なっていくわけ。そういうものをやっぱり作っていくってことを、ここで止めちゃまずいね。もったいないですね。せっかく新規になって回数券いる方法分かってきてるところなのに、まだただ体を動かすところだけなのって言われると、もうこれだからもう単細胞なんですね。もうまるでなんか、ね、あの、超優秀な労働者のごとか、働くことはできたかもしれない。我々企業家なの。 頭を使うの人を使ってお金を使ってもっと高い売りを作っていくってことをやるためにはここでもう一回自分に何が足りないのかっていうことを分かっていただいて戦略的に行動するってこと次ただホームページに金突っ込むんじゃなくて、ね、次は時間をまずどうやって作ろうのかっていう人を探していったりだとかで人に一緒に働いてもらうためにこれぐらいの、ねまあ、お金とかっていう形にやっていったらいいのかとかっていうことを向き合うかどうかなんです向き合わない人全員治療に止まりますそこで。 何百人とも聞きましたけど、そこで止まるんですよね。なんで、一見多店舗だったりとか、インフォ、いや、そんなこと別にもういらない。もう私が教えるから、それだけやっといて。で、みんなが良かったの。なんでみんなが市場で優位になってのかって言ったら、めっちゃ簡単で、死ぬ気でやったから。死ぬ気で行動したから、今買っててんねんな。でも逆に言うけど、今までうまくいった死ぬ気であるってことを忘れてね、急にここで一息ついた瞬間にもう一回行きますけど、すぐ落ちますよ、売り上げなんて。そして先期的にすぐぐらぐらつく。 なのであの皆さん、まあ、ちょっと言い方悪いんですけれどもあのまあ理解職とかで分かると思うんですけどあの高齢者の人とかでも一人になったりとか入院して家族離れて仕事辞めたらすぐ一気にレベル落ちるじゃないですかでそれと一緒で我々も刺激されてケツたたかれて周りがガンガン上がってくるところでうわこいつやってんなみたいなところでこれ俺もやらなあかんわみたいな刺激が自分の行動の源になってたんだということをもう一回確認してもう一回振り返るんですね。 あ自分がうまくいってた予想って何なのかなと働いたことですよ思いっきり労働できたことそして勇気があったことね世間を気にせずに勇気を持って飛び込めたことですよこれ素晴らしい企業家係質持って取られますがもう一回言いますけどここから先それだけだとね進めないこれが経営なんですねこれが経営なんですでここから頭を使っていって賢いやつよりももっと賢くなるためにどうするかって言うとめっちゃ簡単に人の頭借りるんですね だってみんなができるのって何なのかって言ったら思いっきり働くことができましたね素晴らしいいいんですよでここから先はいろいろもういろんな経験してていろんな頭でも額が高い人って言うとちょっと言い方雑ですけどやっぱ頭いいんですよでここからやっていくことは人と一緒にどうやって働くことだったりとかマネージしていったりだとかその 投資するお金の金額を増やしていったりとか、もう全然違う考え方を入れていかないといけないわけなので、人の頭借りて、自分がどうやったら最短でもっと大きな成果を出せるのかっていうところに投資をする、投資をする方向先がちょっと違う、そして自分の時間の使い方とか、今から見直していくってことをやったら勝てますね。やったらもっと勝てる。けど、ここでネジ緩めたら、ずっと自分で一生患者さん、施術しまくっていって、いつまでたって とてても疲れ果ててるよねいや思んないと思います私もやりましたけどやっぱりね私事業楽しくなってきたのは何なのかなって言ったらやっぱり自分が医療の中に入っていって一番最初に思い描いたその思いが自分の事業の中でちょっとやっぱ実現できだしたかなって頃からめっちゃ面白くなってきたんですよね会社が仕事が一日が面白くなってきたすごく思ってるだからみんなに言いたことは何なのかって言ったら治療家なんですよみんな技術なんですよ 患者直したいいいんでですすよよねで売りも立てたらいいっすよ、ね、たらまにいい旅行行けばいいし、なんかいい車乗ればいいじゃないですか。皆さんの特権ですよ。100万円以上売ったんだから、素晴らしい。家族もいろんな、ね、飯食わせていいじゃないですか。ね、海外旅行ういうとこ行ってね。なんかいいレストラやったらいいじゃないですか。今まで理学療法士の企業体験 で, できなかった世界を見せてやる。家族に見せてやる。やってくださいよ。皆さんの特権ですよね。やればいい。 存分にそうやって楽しめてあの家族とか自分の大事なものねそこまず半年間悪かったなとお前の時間作れなかったけどやっとまあ売り上げという面でまず立てることができたからまあまあちょっとね俺もまだ明日予約パンパイけど今日の午後からだけ時間あるからちょっと飯でも食いに行こうかとやってあげてくださいよ今まで行けなかった店予約してあげてくださいよ、ね、それやっぱりやってほしいなと思いますねやりながらね ああ、まずこの半年間自分がやってきて家族を我慢させたかもしれないけれども、いろんなものを犠牲にしたかもしれないけど、ご褒美ですよ。ご褒美ちゃんともらう。で成功をかみしめる。そしてそれをまたバネにして、次に進むんですよ。ここで緩めたら、もう一回言いますよ。すぐ落ちますよ。維持できない。そしか進まない。忙しい。体疲れまくってる。この状態になります。はっきり言います。なります。なんでかって言ったら、もっと大きな成功を出してほしいから。 いいですか、月100ぐらい打ったとしても、地域何も変わらなかったでしょう。どう腰痛の患者が減って、なんか減った感じします、皆さん。腰痛患者が減ってね、地域の中で、あのなんか自分がの名前が知れ渡った気がしますかしないですよ。何も変わらないですよ。私はやっぱり1億、5億、10億ってやってきたら、何も変わらない。 自分がこれが良くて、この治療患者にやってやるべきで、こういう風な医療の体系があって、こういう治療科が増えればいいなと思って、やってきて、毎日毎日 YouTube で動画とかも撮ってみたけど、何も変わらない。足りないんですね、売り上げが。もっともっと広くなって、有名になって、自分の信じる正義というものを自分のマーケットに教育していかないといけない。これが我々企起業家になることなんですね。いいですか我々は作る側にもあったんです。 何かをですね、与えられる側から、新しい価値観を、この地域の医療の産業の中に、新しく作っていく、クリエイトしていくということを、やっていく側に、回ってるんだなってことを、かみしめるためにも、ここで止めちゃいけない。今までの成功、素晴らしかったと思います。数字も素晴らしい。そして、我々としても、半年間、やりきっていただいてね、まあ、本当にもうコロナの中で、わかってる、わかってるんですけど、あの、ネジ緩めるのは早いな。うん。 半年ただやっただけですよね。あとみんなあと何年治療にやるのよ。2 3 0年やるんじゃないんですかって話ですよね。治療家として何か事業これからやるわけですよね。病院気分戻らないんでしょやるわけでしょじゃあここから次何やるか分からないとまずいんじゃないかな。っていう風に個人的に思ってる部分であります。はい。というわけで、えー、一番最初、100万円以上いった方でですね、えー。私から素晴らしい成果出されたと思うんですけれども、いいですか。何が成功させたのかって言ったら、 飛び込んで行動し続けたからですよだからうまくいったねああだでも何も分かってないここから勉強していってねどうやったら自分がハイパー労働者から<笑>ハイパー労働者から経営者っぽくなっていくからなんですよ こ, こからこれがまたもう一回やり直して気合い入れないといけないですね大丈夫です私が言いますどのフェーズも全部経験してきました何回ももがいてもがいてもがいて失敗しまくっていって あ、こうやった次進めんにはなってことなんですよ何回も見てきましたねここにいますからぜひ今日も質問していただければと思いますはいじゃあ100万以上って方おめでとうございますじゃあ皆さん拍手おめでとうございます<笑>はい、えー